皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月11日、ようやくバージョン 6.0 のメインストーリーが終わりました。これで安心して日曜日から始まるパニガルムに行くことができます。ストーリー攻略が終わったので、人間からドワーフに戻りました。 そしてバージョン 6.0 のストーリーが終わったということはようやく試練の門のこいつと戦えるということです何が出てくるか分かりませんがとりあえず戦ってみましょうちょっとした死闘になりましたキノコ同士が実装された時と同じくらいの強さという印象を受けました対策を考えないとちょっとした事故で全滅してしまいますね さて、新しくなった不思議の的にもようやく来ることができました。バージョン 6.0 のメインストーリーも終わったので、今度はこちらをやっていこうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。